よしゆきビジョン森永ベーククリーミー濃密とろりチーズブルレ森永ベーククリーミーチーズブルレ買ってきました見ていっちゃいましょう。<笑> サクッと焼き上げブルレソーとろけて広がるチーズのショコラ<笑>黄金のスプーンが輝いてますね 開いちゃいましょう。開けます。でっかい袋が一つ。姿を現しました。 そして袋を開けました袋を開けた瞬間に濃密なチーズの香りがきますね そしてこれが中身ですかおーそうですね表面にちょっとチーズが焼けたような色がついてますねあとこの濃厚なチーズの香りが漂ってきますよいただきます 噛んだ瞬間この表面 の, あの焦げたところのサクッという感じがきますねあと中身のこのチーズのなんだろう中のチーズかなこの中のチーズのこうちょっとそのとろけていくような口溶けですかそれがねいい感じにこう溶けるんですよ こうチーズがねあもちろんまあチョコレートだなって感じはしますよでもでもちゃんとチーズの味が結構しててどっちかっていうとチーズケーキっぽい感じかな味はレアチーズケーキっぽい感じなんですけどそうですねまあ一応 ココアパターンも入ってるから一応チョコレートなんですけどねほら見えるかなココアパターンって書いてあるからねあーうーあうんああいいですね この表面のちょっと焦げたブリュレソーがサクっときてそしてこの口溶けのいいチーズ味のショコラがこう口の中に広がっていくって感じですかね。あー いやいいですねなんかこう焼き上げてあるからこうチーズの香ばしさがこう楽しめる感じでで中がちゃんとチーズのこうショコラになっててねうんまあチョコレートの味はあんまりしない感じがするかなうん、うん、でもサクッときて。 濃密な中のチーズがこう広がっていく感じでいやーこれはなかなかいいんじゃないでしょうか、うん、いやー以上「森永ベイククリーミー濃密とろりチーズブリュレ」でした